先々週ぐらいまでね、えー、茨城県は小賀市内のブラック探訪をやってたんですけども、えー、これはね、ブラック解放愛する会茨城県連合会の機関紙警局ですね。ここにね、5月21日に、えー、茨城県のね、まあ、職員、あと教育関係の職員、28名を対象にブラック差別に関する研修会をやりました。ということが書いてあるんですね。 あの皆さん、あの、関東と言うとブラック問題なんてあんましないって思われるけど、茨城県でもこうやってがっつりね、こういうね、童話団体に対するね、対応してるんですね。28名も借り出して。これで人件費がどれだけかかってるのかっていうところなんですけども。で、ここにね、金子書記長が話したことが書いてあります。内容としては、 神奈川県人権ケアセンターという名称を使いブラック担保として小河市の童話地区を紹介しながら歩き回るというブラック差別事件がジャッ気している現実がありますと。まあとにかく差別は差別だっていうことですね。ただその童話地区を紹介することが差別なんていう話はもうつい最近になってね、後出しじゃんけんで出てきたルールで何の意味もないんです。もうこの人たちの言う差別っていうのはね、もう真に受けないでいいと思います。もう真面目に受けないでいいと思う。 なんでもとにかく都合がわければ、都合が悪ければ、もう後で差別だ、差別だって言ってね、えー、何癖つけてくるんで、僕から言わせれば童話地区指定したこと自体は差別じゃないですか今の、その、ね、国家権局というか、その、行政がね、ここは被差別地域ですよって言ってね、今頃になって指定することがもう江戸時代以下なんですよ、やってることが。江戸時代以下のことをやってるんです、役所が。だからそういうことは差別だっていうふうにね、僕は言いますよ。 でもこの人たちは認めないですから。結局この人たちの基準ですからね、差別だっていうのは。法務局に作書依頼をしております。だからこの人たち頭悪いから反論できないんで、とにかく差別だ、差別だ、黙れ、黙れっていうことなんですよ。その頭の悪さというものを、 証明してるのが、この小川市の童話地区の所在地は苗字をどのように調べ上 げ, げたのか疑問でなりません。愛する会の機関誌、継続をどのようにして入手したのかも不思議でなりませんと。だから童話地区の場所なんか秘密でもないし、歴史的な文書がちゃんとあるんだし、機関誌もみんなに見せたくてこうやって出してるわけでしょだから不思議でも何でもないじゃないですか。別にかるものが出てるわけだから。で、苗字をどのようにっていうのもね、もう前輪の調査員が、あの、表札見たりね、 聞き合わせしたりして調べてるんだから、それは前輪の住宅地図見ればわかりますよっていう、そんだけの話です。不思議になりませんっていう風に本気を思ってるんだったら、相当頭悪いですね。以上、ということです。はい。ということで、次にね、えー、こっちは、ブラック解放同盟全国連、茨城県連合会の機関紙なんですけども、これが5月15日ですね。これにですね、えー、自転車宮部による茨城のブラック担保を許さない。 小菓子元職員差別事件についても居直り。だからこういうことを書くんだったら僕に連絡してくればいいし、コメント欄に書いたらいいと思います。YouTube のね。で、自転車の宮部達彦は復刻版をネットに載せてプラグの所在地を垂れ流すという悪質極まりない差別事件を引き起こしましたと。だから差別事件だっていうのはあなたの感想ですよねっていうことですね。 で、ブラッ探訪なるサイトで全国のブラクを訪れ、白山神や住民の小札などの示しでここはブラックと映像を流していますと。それ相応の責任を必ず取らせることを改めて表明します。だからそういったとで、じゃあ責任を取らせるんじゃないかと思う、思うんですけども、全国連っていうのは基本反権力なので、じゃあ責任を取らせるっていうので、これで裁判するとかいうことになったら、それおかしいんですよね。権力におすがりするってことになるわけだから。 だから、そうの責任って何なんでしょうかね。あの、テロ行為でもするんでしょうか。だから、ちょっとやっぱこの団体に関しては本当は強制だ方がいいと思うし、警察なんかもね、しっかりね、監視した方がいいと思う。こうやって追い詰められると、やっぱ何か、このね、 本当に良くないことをやりかねないんで、こういう団体っていうのは怖いでしょ、こんなことを書くのはね。で、やっぱ、それとで、ちゃんと皆さんに抑えたいのは、さっき愛する会にしても、こういう団体にしても、その部落の住民とは何の関係もないですから、この人たちは単なるね、あの、活動家で、なんかちょっと特殊な思想を持ってる人たちですから、こういうのは、部落とは、住民とは全然関係ないっていうことをね、ちゃんとね、認識させないと、こういうのは差別を助長することになるから、 もう強制も本当にね、こういうの相手にしちゃいけないわけですよ。相手に。相手にしてるから、やっぱこういう部落っていうのはこう気持ち悪い団体がバッコしてね、こういうのが支持されてるんだなっていうふうにね、誤解されちゃうわけです。だから皆さん、あのー、繰り返し言いますが、愛する会にしても全国連にしてもね、関係ないですから、部落の住民とか。 だからこういうのはもうほんと特殊な考えを持ったね、特殊な思想を持った、偏った思想を持った人たちのもう一人ごとだっていう風にね、ちゃんと皆さん正しく認識してください。ということで今日の啓発動画でした。